そうまゆい、井上さんを誘って遊園地に出かけた鳥野直樹、佐藤健さんがカップル対抗のクイズ対決に優位と参加した大ず譲り、松山健一さんに焼き餅を焼く場面が可愛すぎると話題を呼んだ。以下、ネタバレがあります。脚本は、2021年度前期の NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、お帰りモネなどで知られる足立直子さんのオリジナル、突然命を落とし、 幽霊となって、現世をさまよう洋食店のシェフ、鳥の直樹と、恋人の直樹の死を受け入れられない美容師の相馬ユイ、直オと唯一一疎通できる刑事、ウ住ズミユの三人が、非常な運命に必死に抗い、奇跡を起こそうとする姿を描く。直樹の葬儀に参列したエイは、狐つの中の直樹の顔を直視することができず、その場を立ち去ってしまう。直樹はもういないのではないかと不安に襲われたエイは、 直おの名前を繰り返し呼び続ける。慌てて駆けつけてきた直おが口笛を吹くと、ゆいはほっとした表情を見せるが、どこか辛そうな様子だ。直おは、そんなゆいを励まそうと、ゆずりを返してデートに誘う。2月14日、バレンタイン当日に、ゆい、直おき、ゆずりの3人は遊園地へ。園内を歩いているとスタッフがやってきて、ゆいとゆずりはバレンタイン企画のカップル対抗ゲーム対決に参加することに。 お互いに考えていることが同じかを確認する内容のゲームで、パーテーションを挟んで座った二人がそれぞれフリップに答えを書き、二人とも同じ答えだった場合、正解になるというルールだ。ケンはナオキの答えをフリップに書く形でこのゲームに参加した。そのゲームで、ユイとユズリは優勝。優勝者は2ショットの記念写真を撮影するが、ナオキどうせ間に入ってきてるんでしょ。くっつくなとか言ってるんでしょというユイの予想に反して、 ナオキは遠くから二人の姿を複雑な表情で見つめているだけだった。ユズリがナオキに怒っているかを確認すると、ナオキは怒ってると即答。旗から見たらユイと大泉さんが、って感じですよねと怒りをあらわに。また、ユズリのユイの呼び方が、相馬さんからユイさんに変わっていることに触れ、不満でな表情を浮かべていた。ナオキがユズリに嫉妬心を向ける姿に、SNS では、嫉妬深いナオキかわいすぎ。